持ってきました。どうか温かいご支援でよろしくお願いします。はいします、高まる。は、構え。 子供たち3人は小学3年生です本来ね、ここで傘を開いて全部するんですけど今日は風が強いので スパィクーさあ声出していこう。 握手をいただいた皆様に感謝の礼儀、ありがとうございました。ありがとうございました。あしたじゃあ次用意して。